ミンテージク東京の YouTube をご覧になっている皆様<笑>こんにちは鑑定<笑><てる><笑>を見ながらスタートさせていただきますミンテージク東京でディレクティングをやっているヘジュですよろしくお願いしますオンラインショップの運営の方を担当しております 亀で す, 亀です、はい、ともう YouTube これ3本目の動画になるんですけどあこれ違うんだっけ あ, あそ う, そうこ。これ韓国ねこれ韓国、うん、日本これ日本これちょうどその2番目の動画で、えー、とルックブックを公開してたんですが、えー、とそれが2000年代以降のシャネルのアイテムで今スペシャルなあのセレクションで。 限定販売を準備しているので、えっと、それについて今日話したいと思いますそもそも私のうち2人がなぜここに出ているのかっていうのをまず話したいと思うんですけどカメさんが、えっと、空に入って何年目でしたっけ私は今年の3月で7年目に入りました私が、えっと、今5年目なので、うん、ちょっとこう空の分だ<笑>そうそうそ う, そう、えー の中でも割と歴が長い2人が出てあと最初この話し合いがあったのはこの2人普段出ないメンバーなんですけど、うん、勇気を出して、ね、顔, 出し<笑>顔出しをすることになりましたまだね今村先生はね何度かライブも出てたんであれなんですけどはい私は本当に初めましてで大丈夫そうです、ね、頑張りますそもそもあの私たちィンテージ行く東京でヴィンテージを主に販売してるんですけど ヴィンテージっていうものがなんだっていうのがすごいよくわからない部分っていうか曖昧な部分だと思うんですね。ヴィンテージっていうのはえっ、ー、とまあ、長い年月が経ってそのまあ、歴史的な価値があるもの、まあ、時代的な価値があるものをヴィンテージって言うんですけど、まあ特に私たちは今まで2000年以前のものを えっ、ー、とヴィンテージと定めて展開をしてました。それを今回あのちょっと靴が必須ようなこと限定販売になってるので、えっ、ー、とまあなぜそういう風になったのかっていうのを話したいと思います。2022年の4月ですよね。はい。デジック東京が10周年を迎えるお祝年になります。10周年だって。すごいよね。2桁値段の。 一番最初にお店をスタートした時期、2012年ですよね、うんうん、2012年の時から、ヴィンテージシャネルを売ってるお店っていうイメージが結構強かったので、うんうんうん、で私たち、まあ、10周年に迎えたし、まあ、同うし集まったなってた時、まあ、そのに、結局、そのヴィンテージシャネル1杯のお店、うんうんね、なんか、アメブローマトスっていうタイトルだったよね。 やっぱヴィンテージシャネルとともに私たち成長してきたっていうあの10年間だったので、えー、と今回そのシャネルにフォーカスを置いてディレクションして販売することになりました99年からあの2000年に変わる、まあ、世紀が変わる時期だったんじゃないですか で私たちもその時はもう生きていたので、うん、生, き生きていたので<笑>生きていたの で, <笑>たのでなんかすごい私も小学生ぐらいだったっけども浜さんもそうだよねきっと小学生ぐらい で,、うん、でそのなんか世紀末ってすごいなんかこう騒がしいことっていうか、うんうんうんうん、でなんかすごいこう2000年っていうよ桁が変わる時期に、まあ、いろんな人がすごい期待を込めて、うん、なんかそういう。 こう期待と不安が混ざってるそういう時期でちょっと近未来的なそういうファッションが流行ったりとかねして、うん、た時期なんですけど桁が変わるわけじゃないですか、ねうん、新時代になって自分たちの2、うんまあ、桁, 桁ですねやっぱいろんな変化時代的にもいろんな変化があった時期だったの で,、うん、でそれと伴って私たちも何か変化を与えられる、うん、なんか新たなことを、まあ、10周年の。 の企画としてやりたいなと思ったので、今回の企画をえっ、ー、と行うことに行う。行う。行う。編成<笑>するからんでもできる。大丈夫。でできる<笑>そうでできる。切ればいいさで、私たちも新しいことをやっぱりやりたいなっていう気持ちはずっとあったっていうのとそもそもこの話が出たのが2。2月、3月ぐらいからずっと、うん。 なんかそのいつのタイミングにしようっていうのをずっと迷っていたんですけど、うんうんうんでまあ、来年10周年ということで、えっとまあ、今までやってないこと何があるんだろうっていうふうに思ったので、うんうんうん、なんか幅をちょっと広げたらどうかなっていう話になってでもなんかそ の,、まあ、そのポリシー自体が2000年以前のもの。うんうん、80年代 そういうポリシーがあるので、期間限定で今回えっと11日から19日まで、えっと、販売することになっています。うん、時間がねなかったよね。私が、うん、もなんか。でもスタイリングもやって。ま、う、あ、んうん、一応そのぼ枠のコンセプトどうするのかも決めて。うんうん でなんかモデルフィックスして、うん、モデルちゃんにメイクとかはちょっとやってもらったんですけど撮ろうとしてた日に撮れなかったりとか、うんうんうん、小ういうやってる私たちなのでそんな感じで結構パツパツな日程だったんですけど動画に収めることもできたし写真も撮れることができたので良かったたでですでした私たちは良かったなと思ってるんですけど皆さんはどう思<笑>うんですか 動画を撮っってももらったんんですけどもうなんか私、スパイダーマンですかみたいな<笑>本当にあのモデルの3人の方がめちゃくちゃ協力的で、すごいい い, いい味を出してる確かに美人というか、3、うん、人ともちょっとこう、コンセプトに合う顔立ちというか、良、うん、かっったたなって思いました2000年以降、製造のシャンネルだけを厳選して集めた。 ですよね、今回の、はい、そうです、ね、でえっ、ー、と販売スタートをする日が11日の夜の18時からスタートになりますで、えー、と先行公開として、えー、と12月6日から実はオンラインショップにすでに商品ページが公開されてるんですけどもえっ、ー、と何ていうんですかね先にこうどういう顔ぶれがいるのか私たちがこう気合と 熱と涙と涙と<笑><笑>んな人が関わってくれててバイヤーさんから始まりエルさんがセレクトして商品登録をしてくれた人もいてモデルの人もいっぱいこう準備してくれてなんかこう皆さんに10 周, 年10周年を迎えられたのが本当にお客様のあってのことだと思うのでそれのなんてうんですか、ね、ありがとうキャンボペーンじゃないですけど。 違, って違いますけどけたっていう大台に乗ることができるお礼としていい企画をプレゼントプレゼント違いますねなんかできたらなという思いで始めた企画なので<笑>、はい、ぜひあの販売当日の日11日までに予習を兼ねてあの商品ページを見ておいていただきたいです。うん、あのだろう値段の 記載ないんですけど、で中にどこディテールスのところに値段の記載とかもあるので、実は入ってるんですよ、ね。はい、分かりづらいけ申し訳ないんですけど、ね。はい、そこにあるので、えっとぜひ入ったも含めて、はい、状態も含めてえっと見ていただけたら嬉しいです。じゃ可愛 い, いので自信作です。めっちゃめちゃ可愛いです。いいですいいです<笑>気持ちよくって争<笑><笑>奪戦になるといいけどね。ねインテリア出会いですからね。はい 辛、はいですねはい、ぜひ楽しみにしていってくださ い, ださいチャンネル登録もお願いしま す, ししますコメントもお願いします